今日はですね日本にいながら英会話を映画を使って独学する方法についてまとめていきます実際あの映画を使って勉強したいなとか映画を見ながら英会話を独学するのってできるんじゃないかなと思った方いらっしゃいませんか僕も昔英会話を映画を使って勉強したいなって思い始めてそこから6ヶ月間必死に英語をあの映画で 勉強ししていきました実際どんなことがあったのか失敗談だとかこれやったらいいよとかこの動画を見たらいいよっていうのがあるんでよかったらその紹介をしていくように見ていってください僕のチャンネルではこうしたですね英会話の独学方法だとか海外の生活のリアル実際に僕が英語を使った仕事についてまとめているのでよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします僕自身どんなことを今してるかというとフリーランスで海外で生活しながら英会話だとかを使って英語を使って仕事をしています 正直、もう英語を勉強する前は、英語が大嫌いだったんですよ。で、昔動画でもまとめてるんですけども、英語が本当に嫌いだったんですけど、そこから英語を必死に勉強し始めて。で、映画を使って勉強する方法のポイントは何かっていうと、もうたった一つなんですよ。それは、勉強するタイミングを間違わないことです。これ超重要です。何かっていうと、例えば、映画を見ますよね。で、ドラマ見たりだとか。で、見るんですけど、正直わからないと 早すぎて何言ってるかかわらないけど映画見たいいなっていう風にもう早すぎて何言ってるかわからない状態の時に映画を見ても全く効果がないんですよ。もう全くゼロじゃないんですけどもやっぱりそのね聞き取れない時に映画を見てもやっぱりねちょっと知識としてはもったいないなっていうのがあるんで大前提として基礎の英語力をつけた上でそれを英語。 を使っっっててて勉強するることにななのかなって感じです実際僕が3年以上英語を勉強してきましたで英語を勉強しては教育だとかあとは留学だとかっていうのをいろいろした結果英語を使って今は仕事をしていますどんな仕事をしてるかっていうと例えば英語のスクールに行って英語で取材をして英語の勉強方法を学んだりだとかあとは留学セブ島の留学だとかカナダの留学を取材して学校に実際に体験してで 体験記をを書くいいうようよな仕事をしています。そんな僕がおすすめする英会話の独学の勉強法について、えー、プラス、えー、英語を映画で勉強する方法についてまとめていこうと思いますで実際にもういろんな方が映画で見る方法だとか映画で勉強する方法についてまとめてるんですけども正直いろいろとあって何をしたらいいかわからないっていうのがありませんか で何が一番ポイントかっていうと映画を見るタイミング映画を使って勉強するタイミングっていうのが重要ですよっていう話を今日はしていきます映画を使って勉強する一番のポイント何かっていうとタイミングなんですタイミングを間違うと映画がエンタメになったりとか映画を使って勉強できないっていうのが発生します これすごく重要で例えば英語初心者の人がいきなり映画を見ても全然入ってこないですよねアメリカのドラマだとかハリウッド映画とか見たとしても全然入ってこないとそれを防ぐためにもまずは自分で基礎力英語の基礎力をつけてそこから映画を見るっていうのはポイントになります僕もやってたんですけどもまあ早いですよね例えばアメリカのニューヨークで話す英語とやっぱりサンフランシスコで話すような英語の違いがあるようにやっぱり話す 役者によっても英語のスピードが違うんで、そういった意味でも話すスピードに慣れるために別の基礎力っていうのをつけた上で映画を使って勉強するっていうのがポイントになります実際どうなるかというと例えば僕の場合だとフレンズだとかゴシップガールだとかっていう映画を見ましたこれドラマなんですけどドラマを見てで実際にポイントとしてはやっぱりエンタメで楽しむのかそれとも勉強として楽しむのか これをやっぱり墨分けしないといけないのがあります。エンタメとして見るんだったらやっぱり一回見れば、ドラマって一回見れば大体もう満足するじゃないですか。なんで映画、ドラマはもうしっかり一回だけで見て終わるパターンはもうエンタメで。で、その映画をもう聞き取れるまで、聞き取れるまで必死に聞くっていうのが勉強として見る映画かなっていうふうに思ってます。なんでその勉強、あの、楽しみで見るのか、 勉強で見るのかこの2つをしっかりとあの分けないといけないっていうのがポイントの1つ目になりますで僕がやったんですけども何が良かったかっていうと本当にもう聞き取れるまで同じシーンをひたすら聞くこれ大事です例えば映画の場合スクリプトあの映画の文章をセリフを全部まとめてある本がありますそれを使うのがポイントです例えば僕が「プラダ起きた悪魔」を見た時にもうスクリプトを全部あの見て 見ながららそれれをを聞きき取れるかかどうかをひたたすら必死にやっていきました例えばあのヒロインの人が主役の人が喋っていてこれ聞き取れなかったら何て言ってんだろうと思った時にはもうちゃんと本を見てそのセリフを見るんですよねでセリフに書かれてあることが何なのかを聞き取れるまでずっとやるとでプラス僕の場合はそのセリフを暗唱していきましたでヒロインの人が言ってるセリフを真似して自分で使うこれをやっていくことによってようやく 聞き取れるようなんですねこれを何度も何度もやることによって聞き取れるまでそれを聞き返すことによってリスニング力とフレーズ力とネイティブが使うような英語の表現が分かることによってようやく映画でドラマで勉強できるっていうのがついてくるっていう感じですこれができるかできないかなんですよねやっぱりエンタメとして見るドラマとか映画ってやっぱり1回でよくてでもやっぱり勉強となると何度もしないといけないっていうのこのすみ分けができるかできないかで 英語のの勉強の仕方が変わってくると、結果が変わってくるっていう感じですじゃあ英語を使って英語を勉強する方法分かりましたとじゃあ実際にどうやって使っていくのかっていうポイントなんですけども僕がやったのはもうたった一つで一つだけ何かっていうと好好ききななヒロイン、好きな主役のフレーズを真似すす。す。るこことででれ超重要です例えばおすすめするんですけども「フレンズ」っていう映画 ドラマがすごく人気な理由なんですけどもこれはもう日常に特化したエンターテインメントなんですよね日常でギャグを言い合いながら面白いフレーズがどんどん出てきてでプラス優しいスラングだったりだとかあとはもう話すスピードが結構遅いので聞き取りやすいっていうのがありますで僕がやってたのはあの好きなね役者さんが言ってるセリフをそのままパクってそのまま日常で使うっていうことをしていました これがすごく良くて何でかっていうともう本物のネイティブスピーカーアメリカ人が使っている英語を表現をそのまま書き起こしてそれを同じようなタイミングで使うんでそれは正しい英語ですよね正しい英会話を身につけるためにも日常会話を身につけるためにも日常会話で使われるスラングを身につけるためにもそういったフレーズを使うっていうフレーズを覚えて使うっていうことをしてきましたアウトプットが超重要なんですよ 映画を使ってインプットしてそれを日常で自分の生活の中でアウトプットするこのプロセスを使うと映画もしくはドラマで勉強するっていうのができちゃいますこれをしない限りやっぱり映画を聴いて映画を見て分かった気になっていて終わっていくっていうのはもうスピードラーニングだとかでもう結構ありましたよね聞きながら英語を勉強するっていうのがあったんですけどもやっぱり聞き流すだけだとダメでそれを実際に使うっていうのを意識してください僕がやってたのはまずはフレンズを見て フレンズで使われている英語をスクリプト、動画のそのセリフ を, を見ながら、これが何て言ってるのか、どういう意味なのか調べながら見ると。これが1回目。で、2回目見るときには、それを見たときに、あ、これ面白そうだな、これいいなと思ったフレーズを引っ張ります。で、引っ張ってきて、例えば英語のノートだとかにメモをして、それを実際の日常で使う。ということをしていくと、自分が聞きたい。 なって思ったフレーズは聞き取れるようになるしプラス使いたいなと思ったフレーズを使えるようになるんで一石二鳥になるわけなんですよなんでリスニングも向上しますし英会話もレベルアップするとプラスその映画の俳優が言ってるセリフを真似するので発音も上がりますイントネーションもつきますこれはすごくいいポイントになってます映画で勉強していくっていう人も結構いるんですけども実際 自自分のの、ね、己満足になっってて終わってしまうのが多い僕もすごく自己満足で終わっていましたこれなんとなく聞けたしあ英語力上がったなとかとりあえず字幕で見れるようになったなっていうふうに思ってるんですけどもよくよくそのスクリプトあの字幕を確認したら聞き落としていた聞けてなかったっていうことが結構あったのでもう自分の中でもうねやっぱり絵だけ見ればそれなりの動画ドラマだとかの内容は分かってくる。 内容はわかるんですけども正直あの中身がねしっかり聞き取れなかったっていうことがあるんでしっかりと字幕だとかセリフ集を見て勉強していくっていうのがポイントになります映画を使って勉強する方法でおすすめのドラマと映画なんですけども僕は、えー、フレンズとゴシップガールをおすすめしていますこの2つ何でおすすめしているかっていうとまずフレンズフレンズは日常会話がすごく遅いです聞き取りやすくて滑舌がよくてプラス 人気のドラマなんで、すごくいろんなところで YouTube だとかにも上がってます。なんで、そういった YouTube だとかを見ながら、字幕付きで勉強ができるっていうのがフレンズの良さです。フレンズ、すごくね、聞き取りやすいくて。で、プラススラングもちょこちょこっと使われながら、新しい単語を勉強しながら、しっかりと英語が勉強できるのがフレンズの良さです。次、二つ目、ゴシップガールは、えー、僕がちょうど世代だったので、もう見たんですけども、面白いですね。学園物語で。 で英語がすごい早いんですよね早い何言ってるかわからないところもあるんですけどスラングだとかで見どころのもう一つのポイントはファッションがすごくねいい感じの当時 の, あのトレンドの服をどんどんどんどんやってるファッションが好きな人はぜひぜひ見ていただければなというふうに思います今日はですね映画を使った英語の勉強方法についてお話ししてきました僕 の, あの生活実際にやってきた内容失敗談だとかを 実際にせきララにお話ししていったんですけどもいかがだったでしょうか映画を使って英語を勉強する結構楽しんでよかったらやってみてください僕のチャンネルではこうした英語の勉強方法だとかあとはね海外の生活についてまとめてますよかったらチャンネル登録いいねボタンあとツイッター始めてるんでよかったらツイッターも見てくださいまた次のとこでお会いしましょうありがとうございましたバイバイ